今月のフレッシュマンは阿蘇市内野牧にあります内野牧保育園の保育士さんをご紹介しますよろしくお願いします。ま, すえっと、まずお名前と年齢そしてお住まいの地域を教えてください。奥、えっと、村ゆいです。20歳です。宮地に住んでます。はいえー、奥村先生、ゆい先生ですねあの。こちらにお勤めになってもうどれぐらいになるんですか。今年の4月から働いてます。はい、じゃ本当にフレッシュマンなんですね。<笑> あの園児のクラスは何歳のクラスを担当されているんですか0歳児のひよこぐみさんを担当してます、はい、じゃあもう本当に赤ちゃんクラス、はいはい、赤ちゃん、ね、あのどうですかお仕事の、まあ、大変なところもあると思いますがやりがいとか保育士の魅力ってなんでしょうなんか昨日までできなかったこととかができるようになったりする姿を見るとすごい嬉しいです<笑> あの由比先生はどうして保育士になろうと思ったんですかと幼い頃から保育士になりたくて今ここで保育士やってます<笑><笑>また地元の保育園というのもやっぱり就職の時にはちょっと選ぶ理由は何だったんですかもうずっと阿蘇でしようとは思ってました阿蘇<笑>が好きなんですね阿蘇<笑>がいいです、はい、ではちょっと個人的なこともお伺いしますがまだ20歳 ということで、結婚願望とかはどうでしょう。ありますか。あります。あります。何歳ぐらいまでとか。二十八。まだまだあります、ね<笑>はい。やっぱり子供が好きなので、子供とかたくさん欲しいです。はい自分の子供が欲しい。<笑>そうですよね。あの、どんな人がタイプですか。優しい人がいます。はい。 優しいお父さんにもなれそうな人がタイプなんですね、うんえー、ではもし阿蘇市でどこかそんな人とお出かけするならどこに行きたいですか、うん、山とかにドライブイン連れて行ってほしいいいですねこれからね行楽の秋なので<笑>チャンスがあったらぜひ行ってみてください、はいえー、では最後にあちらのカメラに向かって職場の PR をお願いします うちの巻保育園の先生方はみんな優しく明るく子どもたちのことを第一に考えている人たちばっかりです保護者の皆様に安心してお子さんを預けられるように日々努力しています、えー、今回はうちの巻保育園の奥村優先生ご紹介しました、えー、では最後あちらのカメラに向かって嬉島のポーズでお願いします行きましょうせーの嬉島 you <laughs>